ゆかりさんがいない間に AI イラストを作ろうと思ったのになんでうまくいかないんだよパソコンのスペック相性そんなこと言ってねえしなんだこのクソ動画 NVIDIA とか AMD とかどうでもいいじゃん神も仏もいないのか よ, よそんなことで使えないなんてあんまりだよ AMD だけにあんまりだよ<笑>むふこらこらダチャレを言った後に理解されてないと思って自分で解説して しかもその後に自分で笑うのは中年男性めいてますよあなたは通りすがりの天の声嫌だな天の声だなんてよそよそしいごめんごめんついこうい、ね、うの声でしょこんなキャラだっけあおいちゃんバレてるあかねちゃんがやるんじゃなかったのあかねちゃんは前回の合体事故から立ち直れてなくて今後ともよろしくどうしたのいやなんか AMD? だと WebUI が起動できなくてエラーが出るんだけどあーあるよねあるんだ どうにかしたいんだけどエラーの対処法がいまいちわからないしふーん AMD 用の WebUI を使えばいいんじゃないそんなのあったら苦労しないよあるのあるよそれ早く言ってよじゃあ今回は AMD 用の WebUI を見ていこうかうんお断りが1つあって何 ?NVDO のパソコンで作業しているから最後の最後でエラーが出て終わります意味のない解説 だって AMD のパソコン持ってないからさでも AMD 製のグラボで 8GB 以上の V r a m の性能ならうまくいくと思うのでお試しください完全な成功を見せられなくてすみませんじゃあ流れを見ていきましょううんフォルダを作成します、うん、基本だ Python をインストール キットをインストール定番 AMD 用 WebUI のデータをクローン実行の繰り返し WebUI が起動できたらタギングフェイスからアクセストークンをコピーしてログインタギングフェイスからモデルデータをダウンロード最後にモデルデータを選択して生成なんだけどうんこの動画はモデルデータを選択するところでエラーが出て終わります本当に最後の最後だった。 NVIDIA と AMD の違いのせいってことにしているので他に原因があるかもしれないけれどさらっとひどいこと言ったとりあえず言ってみようやってみようありがとうお姉さん序盤はこの動画を流用もとい参考にしているので見たことがある解説になっているかもしれないけど気にしないでね葵いちゃんって結構適当なんだなやだなこのチャンネルに出てくる人は全員適当だよあはいすみませんでもフォルダを作るのなんて楽勝そう思っている人が地獄に落ちるんだよ 笑顔で辛気をつけたいことは3つほどあってまず日本語で名前をつけちゃダメそうあとはスペースとかもないほうがいいねつながってたほうがいいのかどんな影響があるかわからないからなるほど日本語入力でのアルファベットもダメだから気をつけよううん半角英数でねわかったよで作る場所も大事えフォルダはアルファベットで入力したとするでしょうん でもそのフォルダが日本語のフォルダの下に来ていたら日本語が含まれることになっちゃう大変だよなのでおすすめは C ドライブや D ドライブの直下がいいねそれなら日本語が入らないからなるほどこの動画では D ドライブの直下に SDUIAMD フォルダを作りましたこうこれは簡単あとはできればだけど空き容量の多いドライブに作成しましょうなんでこれからさまざまなデータをダウンロードしてくるんだけどそのデータが重かったりするんだよだから空き容量が多い方が便利 52がほどあるといいねちなみに今回の D ドライブはあと9 0 2があるから大丈夫かなあれどうしたのなんか前はもうちょっと空きがあったような気がしたからいろいろ作ったんでしょどんないろいろ 推、う、奨、ん、は 3.10.6 なんだけどこのバージョンだとうまくいかなかったって人もいるからうまくいかない場合は別バージョンをダウンロードして試してみてください 3.10.9 や 3.10.10 でうまくいった人もいるようですこのあたりはトライアンドエラーで、Python、のダウンローードページは概要欄へリンクを貼っておきますリンク先へ移動すると一番下に Windows の 64bit インストーラーがあるのでダウンロード。 ダウンロードしてきたらダブルクリックしてインストール途中でパスを追加するチェックがあるから忘れずにチェックしてねちょっと見逃すかもしれないよねうっかり屋さんは気をつけてくださいその後インストールナーをクリックでインストール開始そしたら完了簡単次はキットこれも概要欄にリンクを貼っておきますダウンロードページに移動したらクックーとダウンロードをクリックなんか発音いいね英語バージョン発売中ですなぜ宣伝をダウンロードしたファイルをダブルクリックで起動 このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかなんて気にせずに「はい」をクリック。「ワイルド」「ネクストを16連射でインストールできますさすが名人。違うよ。え神です。そんなにゲーム得意だっけこの画面が出たらインストール完了。あっという間インストールが終わったら SDUIAMD の中にデータをダウンロードしてくるよ。展開が早いまずは SDUIAMD を開きます。ククリックして中に入るだけ そうしたらファイルパスの文字がないところをクリック文字をクリックするとそこに移動しちゃうんだよねそういう人もいますががそうじゃない人もいます偏見はいかんよあおいちゃんのキャラがわからねえ空き場所をクリックしたら表示が変わるのでそうしたら CMD と半角入力後にエンター変な画面が開いたそうですこれが変な画面ですここが D の SDUIAMD になっていればよしここは皆さんがフォルダを作ったドライブ名とフォルダ名になります ここでこのコマンドをコピペして実行でも URL が含まれているから概要欄に貼ると省略されちゃうのでコメント欄に貼っておきます貼り付けるとこうエンターキーを押すと実行します実行するとダウンロードが始まるからちょっと休憩しましょうあお茶にするいいねじゃあじゃああかりちゃん用意してくれるよね私はお客さんだしおおおうふうあかりちゃんお茶入れるの下手くそごごめんね ゆかりちゃんに教えてもらったらいいのにゆかりさんの方が料理上手だから任せちゃっててこのままだといいお嫁さんになれないよ私みたいな絶対こんなキャラじゃなかったコピーが終わると AMDWebUI のフォルダができていますほんとだこの中を開くとスタートドットバッジがあるのでダブルクリックして実行拡張子が表示されていなくてもスタートってファイルは1つだからそれをダブルクリックでもいいよ実行中にいろいろなファイルをダウンロードしてくるのでしばらく時間がかかります休憩しながら待ちましょうえっ ほんのちょっとの作業でまた長い休憩が入るならさっき休憩しなければよかったのにあかりちゃんはいおかり飲みたいよねもう喉カラカラっす。あかりちゃんは、はいお茶って言っても本当にお茶じゃなくていいんだよ地雷がどこにあるかわからねえま、いいけどお茶している間になんかエラー出てるよ失敗いやこれでいいのえ初回は必ず失敗しますえ失敗したらコマンドプロンプトを閉じる何か策があるのコマンドプロンプトを閉じたら スター ト, ドットバッジをダブルクリックして改めて実行まさかの無策続きが始まりますどういうことなんだってばよ止まっているように感じたらエンターを押すと進む場合もありますエンターキーを押しても動かないならまた待ちましょうあおいちゃんお茶はどうどんだけお茶のま好きなんだよ本気かよしばらく待つとランニングオンローカル URL が表示されるのでコントロールを押しながらクリックすると WebUI が開きますお環境によっては勝手に開くこともあります コントロールキーを押しながらのクリックで開かない人は URL をドラッグしてコピーしてブラウザのアドレスに貼り付ければ表示されますこれで使える、ま、これは今のおひいさま準備ができてないのでモデルのところをクリックしても何も表示されないですそれは困る WebUI が開いたら一番右のセッティングスをクリックテキストボックスが表示されますが使うのは冗談ここにハニングフェイスのアクセストークンを入力します ハギングフェイスとアクセストークンについてはこの動画の3分48秒あたりくらいから説明しているので見てきてください説明が手間なんだなあかりちゃん分かってない何をいい女はすべてを説明しないものなのよズボラな人がすべていい女になっちゃう何だとまあリンクは概要欄に貼っておきますうんハギングフェイスでアクセストークンを取得した状態になっているとこのリンクをクリックするとアクセストークンのページへ飛びますおうで四角の2枚重ねをクリック w e b UI に戻ってきてテキストボックスにペースト貼り付けたときはアクセストークンが丸見えになるから気をつけてみんなゴっちで作業しているから大丈夫だよ本当のことは言っちゃダメ貼り付けたら下のログインハニングフェイスをクリックしますアクセストークンを入力しても色が変わらないから押せないと思うかもだけど有効です「ワニン Successful」が出ますここはこれで OK ただ w e b UI を起動するたびに入力しないといけないから忘れやすいポイントです気をつけましょう次はモデルマネージャーをクリック モデルマネージャーの画面に切り替わりますここで使いたいモデルをダウンロード指定しますほうまずはハギングフェイズで使いたいモデルを検索検索ってことはさモデルのことをある程度知っておかないとダメじゃない確かにいつな川チームに教えとく清純派どこ行ったんだよじゃあ無難なやつを概要欄に貼っておきますしょんぼりしてるハギングフェイズの上の欄に「ステーブル」って入力するとコーンが出ます 他ののモデルがいいい人はそれぞれぞ名前を入力してみてみください今回はステーブルディフュージョン2の1ねうん候補をクリックすると画面が移動するよ画面が開いたらモデル名の右側の四角をクリックこれでコピーされましたそうなんだ WebUI に戻ってきてテキストボックスにペーストそうしたらダウンロードモデルをクリックダウンロードが何やら始まります 何も起きてないように見えるけど黒い画面を見るとせっせと働いてるよこれで安心コマンドプロンプトの方を見ていて、うん、アイインストールを NNX が出るまで待ちますうん、アイインストールを NNX が出る前になんか画面が固まったかなと思ったらエンターキーなどを押すと進む場合があります不安定だな 出たらコマンドプロンプトをまた終了そしたらすかさずスタートドットバッチをクリックで起動またか w e ブ u i を起動させるとモデルが選択できるようになっていますやったぜここでモデルを選択すると本来なら右側にレディーと出て準備状態になりますがこの動画ではエラーが出て終了本当にあと一歩なんだよな レディーが出たらプロンプトを入力して下のジェネレートボタンをクリックすると画像生成が始まりますという動作をするはずなんですけどそこまでいけませんでした AMD のグラボをお持ちの方はお試しくださいってあれ準備できた動画撮影前のテストではエラーが出たんですけどせっかくだからプロンプトを入れて生成してみましょうジェネレートボタンは画面の一番下にあるからクリックできたなんか想像した AI イラストと違う絵柄はモデルによるからね やっぱりエッチなのをやめてくださいもし画像が生成された場合はアウトプットの中に画像が保存されます少し試したけどうまくいくモデルとダメなモデルがあるみたいいろいろお試しくださいというわけで AMD のグラボで WebUI を起動でしたただいまあゆかりちゃんやおかえりなさい 何やってたんですあかりちゃんが AMD のパソコンで WebUI を動かしたいって言うから教えてたんだよなかなかうまくいかなくてさまあうちのは AMD のグラボじゃないですからねそんなの聞ってるよ何当たり前のように言ってるの台本よく読んできたのよくそれで出てこれたねチームがければ許される時代じゃないんだよおかずは毎食お肉も入れてよねえ、なんか叩かれてるそして何か便乗があったような他には何してたんです楽しくお茶してたよねお茶ょっとにあかりちゃんが楽しくお茶を入れてくれて入れと て, ては たんだけどすっごく楽しかった私はハラハラした楽しかったでしょあ、はい、すごく楽しかったですつ、つかぬことをお伺いしますが何？にこれって二人の共有プレイなんですかちょっと何言ってるかわからないそうそうおのおのが自発的に相手のために行動しただけ表現は合ってるのに事実と乖離してる日本語って不思議そ、そうですかあ、これから夕食ですけど葵さんも食べていきますか 全然いいですよ。大勢の方が楽しいですし。あの、一つお願いしてもいいええ、ええ。わかりました。茜さんを呼ぶってことですね。いや、茜ちゃんを呼んだらダメってこと。今回はなんかキャラが違う。ゆかりさんはそう思うなぜ呼んだらダメかというと。はい。茜ちゃんは今ね、とろけてるから。ああ、なるほどですね。とろけ。てろ。えゆ、ゆかりさん落ち着いて。こんな時は、ステーブルディフュージョンで、新しい茜ちゃんを生成すれば大丈夫。 お前が落ち着けふふ、<笑>嘘嘘、あかねちゃんも呼ぼうなんだ嘘かよかった、でもあかねちゃんもじゃあ電話してみますねはい、もしもし、コトノハですあ、葵さんですか今、葵さんが家に来てたね家にご飯食べに来ませんかってあれえ、なんてもう一回誰ゆかりちゃんそうそう、私がいるからご飯食べに来ないかってえあ、ゆかりちゃんどうもです ゆかりちゃん家にタレがおるって葵さんです葵ならここにおるでえゆかりちゃん今日は映画を3番も見ちゃったえっご飯食べに行ってもいいのあ、はいぜひ食べに来てくださいもしもしじゃあこれからお邪魔させてもらうでまた後でねあ、あかりさんあおいさんはな、なんかふわって消えちゃったあっという間にだったよ AMD だけにあっという間にだったよむふ<笑> 10年目いてる